これはまたユーザーによる評価がないとよく分かりませんのであのそこはあの RNIB はもともと視覚障害者の団体ですのでディスレクシアについてどこまでの配慮がされているのかというのは実際にディスレクシアのユーザーの意見を聞いてみないとまだちょっと評価できない。 PDF の UA はちょっと視野に置きながらですねでも EPUB3.1 で間違いないだろうというふうな感触を得ているところですそれから W3C と IDPF が統合したことによってですね EPUB に次のバージョンが今度出てくるときはこれは W3C のレコメンデーション勧告の手順を踏むことになります の W3C の場合は IDPF と比べるとあの参加団体数がずっと多いんであので、まあ、もっともっと厳密な、あの大きなあの、えー、合意形成の手順が必要になっていると思いますがもともと IDPF には大手のグ、えーグルとかマイクロソフト、IBM、アップル全部入ってあの合意形成してきていますから。 あまり大きな違いいは出てこないのではないか WSBC は EU とかですねアメリカ政府とか結構政府関係が大きな資金提供をアクセシビリティに関してしておりますのでそういう意味ではうまくそういうアクセシビリティの焦点の中にこのポータブルなウェブ出版だという概念で E、え、番、ー、が入ることによって今までよりもあの開発はやりやすくなるかもしれないというふうに思います。それから、えー、ア, クセアクセシビリティをこれまでは W3C とあの別々にやらざるを得なかったんですね。あの<笑> E パブリッシングの、えー、インタレーフェーグループっていうのが W3C の中にもあり、IDPF はまそれに特化してやってて、でプレイヤーは両方にワーキンググループ出なきゃなんだ。 まあ、大変な状態だったので、これで一つやれば済むということになるのは大きなメリットではないかと思います。で、えー、ここから次の展開ですが、ウェブのアクセシビリティと電子出版のアクセシビリティをこれで統合できたんですが、もう一つ放送ですねあの、インターネット放送を含む動画をベースにした、えー、情報ですね。 そのアクセシビリティと技術的に大統合をしていくその展望がこれで開けてきたのかなというふうに思いますでここではもう一つのプレーヤーとして ITU という存在があります国際電気通信連合ですねそこが放送の企画を決めていますので、まあ、ITU も含めたですねあの大きな大統合に発展 でればいいいなというふうに思っていますで。ITU の方では私も関わっているのは、えー、放送コンテンツのメタデータですね、えー、放送コンテンツがアクセスビリティに関してどういうあの要素を持っているのかそのメタデータセットを開発しようという、まあ、スタディングループが去年の5月からスタートしておりまして、えー それはまあ提案するときに私も提案者になっていて、えー、やらなきゃいけないなというふうに思っているんですが、まあ、今回、Web と電子出版が、あのー、統合してですね、メタデータをかなり充実させますので、えー、電子出版から動画コンテンツというのは射程距離に入っているし、Web から動画コンテンツというのはもちろん射程距離に入っているので、まあ、ここは、 あの先ほどの統合の弾みの中でですね加速できるのではないかというふうに思いますでここで重要なことはですねこれまでともすれば Web のアクセシビリティ電子出版のアクセシビリティというと、えー、視覚障害 の, あの人たちを中心に、えー、できるだけ言葉にしよう、えー、目で見る 視覚的な表現だけのコンテンツがあったらそれを必ず言葉で説明しなければいけないというアクセシビリティのベクトルが、えー、ずっとあの主流で来たわけですで今度はそれに加えてですねその言葉だけでは分かりにくいものについて、えー、それをもっと分かりやすくするそのために視覚的な表現も ちょうどボルトテキストのようですね、えー、ボルトグラフィックスとか、あのボルト、えー、動画とかですね、その言葉で表現されていることが、動きにするとこうなる、図示するとこうなるという補助的な、わ、えー、かりやすくするための表現といったものも、これからは、大きな流れの中で含めていく。 し、えー、またそうすることによって、えー、アクセシビリティのプラットフォームが分断されなくなるという、まあ、大きなメリットが予測されるというふうに思っております。また、そうすることによって、えー、個々のニーズだけを見ると、一見矛盾する、えー、最適化の要求を持っている、えー、それぞれのニーズを持つ人たち。 声を一つにしてこのアクセシビリティプラットフォームを普及しようという大きな力になることもできるそのことによってユニバーサルデザインのベクトルを加速することができるという大きなメリットが出てくるのではないかというふうに思いますでそれらに沿って認証するというのは非常に複雑なプロセスになります さまざまな障害、あるいはさまざまな固有のニーズを持つ当事者の方たちも参加する検証プロセスというものが必要になります。それを本当にやりきることによって、今までインクルーシブという言葉で抽象的に言ってきたものが、本当に生身の人々が実感できるインクルーシブな 知識情報の、えー、共有するシステムというものになっていくだろうと、えー、そういう期待を持っておりますそれからその結果ですね、えー、さらにだんだんさらに私は悪玉としか言いようがないんですけども<笑> DRM ですねあの<笑>暗号化してしまうという DRM これに対する進仰というものを それは、うん、一つのビジネスモデルではないのかと。で、えー、それが絶対のものであるという、まあ、ともすればこれまで電子出版界にはびこっていた DRM、えー、進歩というものが、えー、少し変わっていくんではないのかなというふうに期待しています。なぜかというと、うをアクセスする もしウェブのコンテンツの大半に鍵がかかっていてですねあのアクセスできないっていう状態があったらみんなウェブを使ってただろうかということなんです入り口でもう鍵持ってないと入れませんっていうウェブばっかりがあったらウェブが今のように普及したんだろうかということなんですねそうではないと思いますあのまた特に今 e ガバナンスとか ススとととか、e、とか IoT とか、コマあらゆるものをそのネットワークと結びつけて、えーまあ、地球全体の省エネということにもつながりますし、まあ、無駄を省いていくそしてエネルギーロスを省いて地球温暖化にも貢献するでさらにそのあらゆる面でインクルーシブな社会の発展を進めていく。 そういうふうに考えるときに、誰もがアクセスできるアクセシビリティっていうのは不可欠なんですね。で、この不可欠な知識 の, あの共有のメカニズムにですね、ある部分に鍵がかかってるっていうのは、えー、ちょっとあの異様な領域で、で、だけど一方でですね、いや、海賊版の危険があるじゃないか、それも最もなんです。で、そのために、 我々は法治国家として1億円ですよね、今、罰金、確か海賊版で出版して稼ぐと、その損害賠償を民事で取られる以上にですね、刑事罰で1億円の罰金まで課されますよね、つまり刑事罰でもって著作権侵害を規制してるんですね。で、我々は法治国家に住んでるわけですよね。でこの 法律で規制っていうのが当たり前っていうふうにしているのが今の DRM で, でそれによって各社各用に垂直統合をしようとして、まあ、ちょっとずつ出てきては分散、まあ、無償していくようなあのこと で, でその中で力が強いアマゾンが独り勝ちしているという状況電子版の状況なんだと思 でそのアマゾンもニューヨーク市 の, その教科書の入札においてはです、ね、アクセシビリティが不十分であるということで相当の投資をしてアクセシビリティを完備しないと、えー、入札が取れないという状況に追い込まれていますよね。 あるいは社会のバランスの取れた発展ということを考えるときにあの不可欠なのでそこをですね、えー、せっかく法律があるのを全くこんなものは当てにならないと頭から無視をしてというかバカにしてですね、DLM をかけないとそもそも発売できないんだっていうふうに出版社が思い込むこと自体が異常ではないかというふうにその。 考えるあの手がかりというのが、えー、次に進むのではないかなというふうに思います。で、それは、えー、DRM に対する良い意味でのインパクト、あるいは DRM の見直しということが、えー、これから、えー、W3C と IDPF が統合して先ほどの大統合ができて、えー、DRM がなければですね、あのどんなことができるんだということがあのまあみんな えー、よりよく使えるモデルを知ることによって、えー、そういう議論が展開できるのではないかというふうに思っていますでそうしますとじゃあ EPUB3.1 番の教科書教材というものが出てくるんだろうという期待につながるわけですで先日1月10日に文部科学省が 文部科学省の教科書に関わる委託研究を受けている団体の報告会というものを開催しましたで、えー、私もそこでさせてもらって、えー、質疑応答の時間になってまあ誰も発言しないので時間もらってもいいかなと思いまして<笑>教科書会社の方々がそこに呼ばれて出ておりましたので b バ p u b 3 1のアクセシビリティがこれであのパブリッシュされたけれども 2020年、教科書会社が一斉にですね、あのデジタル版の教材というものをデジタル教科書として出すことが予想される、そ, その時にこの 3.1 で明らかにされているアクセシビリティというのは、どの程度、えー、実装されるんですかというふうに聞きました。 まあ、担当の方お一人があの回答し、まあ、それをフォローする形で、えー、来日本印刷の方があの回答していただいたんですが両方、まあ、同じ感じで EPUB3.1 の完全実装は難しいというあまり期待しないでくださいというものでしたでもまだ時間かなりあるであので、まあ、これからの頑張り方次第では可能性があるのではないかなというふうに思いますし えー、一つ思ったのはその出版社側の方々が考えるアクセシビリティというのがですね、えー、ごく最近つい先週ぐらいですか出ましたあの松原聡さんが、うんえー、編集者になっている「電子書籍のアクセシビリティ」というコンテもそうなんですけれども全体通してみてナビゲーション についての評価がほとんどないというのが特徴なんですね。あの音声化と拡大はあのこれがアクセシビリティだというふうに強調されていてほぼその2つになっているんですがナビゲーションという要素がほとんど触れられていない。でも私どもが実際に現場でですねその特にあの普通通常学級に 視覚障害のどやディスベクシアの子がいてですねでその授業に参加をする時に必要な教科書教材の要素っていうのはみんなについていくことなんですねナビゲーションが不可欠なんですでこのレイジーの場合何がいいかっていうふうにあの生徒の反応を見てるとどうもナビゲーションに非常に大きな要素がある。 でナビゲーションをちゃんと身につけた子供は、えー、授業の中でこれでついていけるという体験を持ってい体験を持ってるんですね。で、特に国語みたいに何ページにもわたって単元ごとにですね例えばゴンギツネだったらさあゴンが悲しく思ったところはどこですかってい う, のうわけですね。と何ページにもわたって飛ばしたりですねあの頭出ししたりしてる 読まななきゃいけないわけけわですで、他の子どもたちは読むんですよね、行ったり来たりで、ここかなっていうふうに探るわけです。それが、スレクシアの子にもできるようになったというのが、あの私が見てるところではあの、そこで授業に参加して、あ自分も発言できたという大きな喜びを持っていた。でそれは拡大とか音声 ということはもちろんんあるんですけどもでもナビゲーションっていうのはすごく大事なんでこれはですねもともと視覚障害 の, あのインクルーシブ教育の現場にいた人たちがカセットテープではどうにもならないと思ってたことなんですねでそのため必死でデイジーはナビゲーションを工夫したわけですでそこの成果があんまりちゃんと見られてないあれ というふうに思いました。だから電子書籍のアクセシビリティを健常者の見るときはこういう機能もあって便利だなってんで読み上げもできるし拡大もできるっていうふうにま あ, あのパッと目につくんだと思いますがあまりナビゲーションの必要性は感じてないんだと思うんですね。ですからそこの評価軸の中にみんなと同じようにその同じ場に行って参加をしていくというふうに考えたときに。 じゃあ、何が必要なのかでそこに私どは も, もっと工夫が必要なのは知的障害 の, あの人や子供たちやあるいはあの外国語しかまだよくわからない日本語はまだ勉強の途上であるけどこの内容については知らなきゃならないという勉強をしなきゃいけない人たちですね。にはじゃあもっと何が必要なのかなというふうに見ている。 ことが重要なのではないかと思うんですが、そういう意味での、えー、豊富なですね、アクセシビリティというものを、まあ、定義するために、えー、今回のインパルス三点一の中ではですね、三つ の, あの新しいあの提案ですか、まあ一つは。えー これがどういう、このコンテンツがどういうアクセシビリティを持っているかをメタデータできちんと全部記述しなさい。つまり読み手が自分に合ってるか合ってないか。で、その中にはですね、クラッシングがあるかないかも、もしあるんだったら、あると書け。なければないと書けというふうになってます。ハザード、ハザードっ言ってますね。ハザードがあるかないかも書きなさい。で、つまり、 読み手がそれを手に入れて読む前にこれが自分のニーズに合っているかどうかを分かるようにしなさいそれをディスカバリーという言い方で定義をしています、まあ、発見という訳す訳し方もあると思いますが発見だとちょっと違うなと<笑>、まあ、自分のニーズにちょうど合ったものを見つけやすくしなさいということがディスカバリーでその次がアクセスビリティ で、アクセシビリティは細かく分けて、ちょうど Web のアクセス、アクセシビリティのコンテンツのガイドラインになるのと同じです。えー、松竹 A から AAAA AA までですね、ランクに分けて、アクセシビリティについてちゃんとメタデータで記述しなさい。そして、あの、えー、最後に、オプティマイズというカテゴリーがあるよということを明らかにしています。でそれはですね、 具体例として挙がっているのは、えー、録音図書です。録音図書でヘディングだけ、例えば目次、それからページ、それだけは検索ができる。でも本体は音だけで入っていますで。これは音声で読書をするという目的の人には完璧にアクセスできるんですね。でそういういものは dpug のこの 3.1 のガイドラインでいうアクセシブルなものの中のオプティマイズドなアクセシビリティを備えたものとして合格ですというふうにしていますそういう意味で私はガイドをしているわけですけれどもぜひですねいろんなユースケーススケが うまくそのはまるように、まあ、オプティマイズを入れたことによってできているなというふうに思いましたので、えー、ぜひ EPUB3.1、えー、そのものを皆さん読んでいきたい読んでいただきたいというふうに思いますで、えー、これはですね国際的に普及を加速する仕組みとして WIPO のマラケッシュ条約があります バラケシ条約は今もう発行しましたので、えー、ワイポンはですね、えー、いろんな国にですね、あのー、韓国とかオーストラリアとかがお金を出して、途上国に、えー、バラケシ条約に基づいたアクセスフルな電子出版を普及するための活動というものが始まっています。で、えー、それぞれの国でですね、えー 条約を批准しようというキャンペーンとともにこの EPUB3.1 それからウェブのアクセシビリティのさまざまなガイドラインそういったものを実装していく活動を結びつけて今キャンペーンが行われていてワールドブラインドユニオンを中心にですね障害者団体国連機関が一緒になって進めていますそういう意味では日本のすでのにあるコンテンツをですね 出版社の特に教育系の出版社がお持ちのコンテンツを、えー、アクセシブルにして途上国で、えー、に輸出していくそういうニーズがあの生まれつつあるというふうに思います。で途上国はすべてインクルーシブ教育ですので、えー、インクルーシブな教材が必要です。その意味で 日本でのこれから教科書教材の EPUB3.1 を実装していくというプロセスはおそらく世界中200カ国の教科書教材作りに新しいマーケットを生み出すことにつながっていくだろうというふうに思いますでデイジー教科書の実績についてはこれからあの、えー、いろんなあのスピーカーの方が 紹介してくださいますのでそちらに譲りたいと思いますが次の一歩として最後まとめますとデイジーで何が実績かというとやっぱり企画というものがあるとその企画を粘り強くですね、みんなで育てていくとデイジーの企画が生まれてから1516年経ってるわけですけれども。 育っていいくという こ, とこれグローバルに見ても育っているし日本でも育っているだから日本でのマルチメディアの教科書教材作りっていうのは2002年から3年ぐらいから始まりましてでそれが原動力になって著作権法改正の運動がずっとテキスト及び必要な画像も含む著作権法の無許諾の アクセスクルなものに変換することを認めろというあの人権としての運動が行われたわけですでそれを、まあ、あの主導されたのはここにいらっしゃる井上さんが、えー、障害者放送協議会の著作権委員会の委員長としてされましたので立法の経過はつぶ、まあ、さに井上さんご存知ですし、えー、私は井上さんの前の著作権委員会の委員長で昔 の, その2000年の著作権を改正の時の あの立法経過をあの熟知しておりますで井上さんあとまた著作権委員会の委員長を受け継いでおりますのであの私どもは今の著作権法の法文だけではなくてどういう交渉の中からここに落ち着いたのかその時の立法の趣旨は 何, 何なのかということをまあ押さえていますでこのデイビーの実績の大きいのはそういう著作権法改正までまあ行ったという。あの そういう大きなですね国内の力と一緒になって普及がされてきているということだと思いますじゃあ次の一歩としてですねこれからマラケシ条約批准というあの次の一歩がありますのでそれの中で EPUB3.1 は可能なユースケースというものをきちんと盛り込んでですね 新しい著 作, 権 著, 著作権法を改正点をちゃんと洗い出していくという活動と 3.1 を実装していく活動を研究していくことかなというふうに思いますでそのことによって、えー、さらにですね今の教科書バリアフリー法が中途半端なんですね非常に中途半端です教科書バリアフリー法は生徒の権利を認めていないんですね あのボランティアたちに渡すっていうことを義務づけてるんですから生徒に直接渡すことを想定していないので非常におかしな法文ですでここもやはり法改正の時にはですねあの改正をして、えー、障害を持つ人々の権利として、えー、その知識のアクセスを保証できるような著作権を改正をし、まあ、同時に実装を進めるという。 国際的な連携を。していけたという風うに思っています。えっと私の方からは以上です。すいませ